えー、合コンで男性の前だけ、えー、サラダを取り分ける女性一番性欲強いはいどうもだろうですということでねやっぱ性欲の女性<笑>性欲の女性じゃない<笑>性欲の強い女性ということは毛が濃いんですよく聞きませんか性欲の強い人は毛が濃いって男性もそうですよねこれはなんか理論に基づいているかは分かんないんですけど性欲の強い 男性の場合ですけど男性の場合性欲の強い男性は一人でそういうことをするわけじゃないですかそうすると外にホルモンが排出される男性ホルモンが増える毛が生えるみたいなみたいなメソッドよくわかんないですけどねうんということで今回ヒゲについてまあ、女子なのにヒゲ生えてる人なかなか見ないと思うんですけど腕毛だったり足毛だったりはあると思いますでも最近の女性はねめちゃくちゃめちゃくちゃって言ってるのもういよいよ<笑>めちゃくちゃあの 脱毛してる方が多くてもうみんな町であったりとか友達とか見ても毛がもうツルッツルやったりねヒゲもツルッツルやったり逆にもうヒゲこんな女性いないけどね両津関係みたいなねまあヒゲは男性のものって考えられがちですけど女性もねヒゲの処理をちゃんとしているらしくてでまあ個人差はあるんですけど女性もヒゲが生えることがコンプレックスな方もいるらしいです鼻のの下とか顎の下ととかか顎 定期的にこの、あのー、処理をする日常的な手入れをする女性が結構 多, く多いらしくて自分は見たことないんですけど女性のひげを見たことがある男性もいくつかいるらしくてデート中彼女の髭とかに気づいた場合信じられないって思う男性も、まあ、いるらしいです7割くらい<笑>確かにやはりそういうデリケートの部分だから女性に言うのも失礼だし やっぱりひげが濃くなる原因としてはホルモンバランスの乱れが一番の原因らしくてひげや頭髪皮 脂, 皮脂分泌など体の変化は男性ホルモンと女性ホルモンのバランスが大きく影響しているものですパプリカみたい「明日も晴れるかな」女性ホルモンが減少し男性ホルモン優位になると体毛やひげが多くなるそして頭が薄くなるみたいなパターンが多くて だから先ほど言ったそういう1人でそういうプレーを男の人がすると男性ホルモンが増えてそうなっちゃうみたいなだから薄くなるよみたいなことですねで男性ホルモンが分泌されるのが働きすぎ寝不足肉ばかりたげるたげるたげる飲酒冷え症などがありますでこの6項目に当てはまる方は結構剥げやすい割に体毛が濃かったりするのかなって思います スストレスや不規則な生活によって皮膚が濃くなっったたりするることもあるみたいでやっぱり女性の社会進出が最近増えてきたわけじゃないですかだからそういうストレスストレスにさらされる機会が多くなったみたいでストレスがかかると自律神経が乱れたりとか女性ホルモンの分泌のバランスも崩れちゃうみたいなの日常的にストレス抱えてるって人は定期的にもカラオケやら何やらいろいろ発散しちゃおうっていう感じですねパーパーパー パ, ーパー でやっぱり睡眠不足もひげが濃くなる原因らしくてやっぱ10午後10時から午前2時のゴールデンタイムら辺にちゃんと寝ないとホルモンの分泌量が低下してやっぱひげが濃くなったりする原因になるらしいですあとやっぱりその夜にカフェインを取ったりすると寝れなくなっちゃったりするのであと寝る前にスマホをいじったりすると光によってね寝れなくなっちゃったりするのでそういうのに気をつけてねくださいって感じです のの変色とかダイエットにによるるる食生活の乱れもがが濃くなる原因につながるみたいですあまり意識してない人も多いと思うんですけど外食中心だとかコンビニ弁当中心の方はあのー、食生活を見直す必要があるみたいですまあ、自分もねめちゃくちゃそうなんですけど自分はねでもマジ生まれつきひげ薄すぎてうん。 のやべてっかでかやん過度なダイエットはそういういホルモンを分泌を狂わす原 因, 原因になります昼にお菓子とか夜にサラダだけとかそういう訳わかんない食生活をすることも 自, 自律神経を乱しちゃうのでやめてくださいそういうね無理なダイエットやらするとそのヒゲ以外にも体中に悪い影響があるのでやめてください本当にもに特にそのアイドルの方とかね<笑>私は痩せなきゃファンのために痩せなきゃって思う人とかね気をつけてください ヒゲを濃くする可能性のある食べ物についてなんですけど野菜や魚などを取らずに肉ばっかりの生活を続けていると知らぬ間に男性ホルモンがバって増えてバってなるかもしれないもし次もう前の日叙々苑とか吹き寄って次の日カーって寝て起きたらバってこんななっとるかもしれない女性の方え今日デートなのに貴司とのデートなのにみたいなね牛肉豚肉鶏肉とか関わらずに全部動物性のタンパク質が入ってるので男性ホルモン 増やすす原因になるみたいですニンニクとかネギとかニラとかそういうのはやっぱ精 力, を精力を増やす作用があるので男性ホルモンを増やすとも言われておりますひげを薄くする効果があるものとして挙げられるのが低グルコース食品低 GL 食品、まあ、玄米や雑穀とかは白米に比べて GL 値が低くて非常に気を遣っている女性が多く食べているイメージがあるみたいですひじきとかのりとかの海藻類とかも あるみたいです適度な運動をすることで冷え性の改善につながったりとか、まあ、ストレッチを行ったりすることで血流がね体中の血流が改善されたりするので内臓の働きが良くなって女性ホルモンがね活発に動いてくれたりすると思います、まあ、そうやって卵巣が元気になるとホルモンバランスが整ってやっぱりね髭も生えにくくなったりするので。 女性の方はちょっと気になってる方最近ヒゲ濃いななんで生えてくんだろうなって思う方ちょっと意識して生活してみてはいかがでしょうかはいということでヒゲの濃い女性気をつけてくださいしょうがない脱毛脱毛い行こう<笑>はい太郎でしたバイバイ